こんにちはさ、ねはい、死んだでもね最近忙しくってね特にね明日とかはねちょっとねほらあのリリースしてもう1ヶ月経つじゃないですかだからそのラストの日なので、まあ、一応明日も。 明日はちゃんと配信するんですけど今日は短めの配信になると思います。とりあえずね2日1日 ?2 日くらいやってなかったかなあ最近配信してなかったので今日はちょっと少しの時間は配信できるなと思って今してます。 今日ね、やっとね、新作書いてんだけど、それがやっと5000いって、なんでこんな大したストーリーじゃないのに5000かかってんのっていうくらい遅いんですよね、最近。いや、やっぱ一本に集中した方がいいのかなとか思いつつ書いてたり。最近はね、ほんと忙しいんだ。 割と忙しそうに見えないでだって毎日その新作のサスクをこなしては次のリリースに向けての準備を平行にしつつっていう感じでなんかそれで空いた時間は昼寝とかしてるみたいな感じかなだからなんか傍から見たら 何気にしてるなとか思われると思うんですけど毎日何かしらやってます休みなんて言葉は私にはないような感じでまあ寝てる時が休み時間って感じかな珍しく今日は散歩してきたので。 久々に最近雨だったしここ数日の気温だとなんか出かけるのが出かける時の服装が分かんないんですよね今日いつも通りのパーカーの感じで出たらまだ。 気温が一桁だとか 寒, し寒いなっていう感じの風が吹いてて服装間違えたかなとか思いながらいつも通りのコース行ってきましたけどいやー その他にもまだねいろいろやることはあるんですけどほら1日なんかやりたいじゃないですかみんな企業さんとかはいろいろやってるから私も何かやりたいんですよねあと画像使って簡単になんかシングルをリリースして記念のなんかバッジみたいなのもネットで売ってみたいしとか画像を上げるだけで売れるので。 いいなって<笑>とりあえずなんかご飯食べた後だけどまた昼寝したい本当は昼寝してまた書いて昼寝してまた書いてっていう繰り返しが。 一番書きやすいっていうか個人的に昼寝って大事でもその分なんか生活リズムがずれちゃうんですけどね生活リズムを犠牲にする創作ああ そそろそろ終わろうかな明日の準備っていうかそんな話すこともないんですけどでも明日に向けて息を養いたいので今日はこれで終わりにしようかなと思います。それでは皆さんありがとうございました